よさこいということで一、えー、曲目を通らせていただきます、えー、皆さんこんにちはメリークリスマス、えー、私たちはあのー、イタコ市から参りましたイきイきイタコスポーツクラブイタコよさこいレ連と申します、えー、今日はお天気が良くてね、えー、後ろに筑波さんもすごくあのー、綺麗に映ってるんですけれどもあいにく風だけがちょっと あの残念かなと思っております、えー、私たちあのいつもよさこいを踊る時はあの地元板子の・潮来のあやめをしらった衣装で踊るんですけれども、えー、今日はクリスマスということで、えー、チームそれぞれ、えー、クリスマスにちなんだ衣装で踊らせていただきたいと思います、えー、と私たちチーム果たしは若いんですけれども、えー 踊り子はかなり年齢が高くなっております。えー、年齢が高くなりましても、まあ、それなりに楽しくよさこいが踊れるというところで、見ていただければと思います。えー、寒い中、老体にち打って、えー、元気に楽しくよさこいを踊らせていただきたいと思いますので、ご声援をよろしくお願いいたします。えー、1曲目、八坂北きた、踊らせていただきます。 I'm <laughs> sorry. といえばね、えー、今日撮影に来て